えー、今回はですねアニメイト福袋2010で出たここに出てきた、えー、アニメの作品を、えー、2020年年内に、えー、必ず全部見るという、はい、とにかく次いきますあっとこれは何だボトルですかえー、アンサンブルスターズクリアボトルレオンウェイシュコーギーですかねこれねこれは何これ犬の作品ですかねこれを見る限りはちょっとなんか内容が全く分からないぞ今回紹介する案にはこちらアンサンブルスターズ、うん、はい、えー、こちらですね アンサンブルスターズを全話見まして、この動画を撮っております。はい、というわけでちょっと、あげてないんですかあげちゃいます。アンサンブルスターズ、クリアボトル、レオン。はい、えー、こちらですね。えー、ウェルシュコーギーのレオンというキャラクターの、えー、クリアボトルですね。はい。おお中がこんな感じになってました。というわけでですね、今回出てきました、このクリアボトルのアンサンブルスターズのレビューを撮っていきたいと思います。 はいでまずこのアンサンブルスターズなんですけどもハッピーエレメンツ係りよスタジオが提供するえスマートフォンゲームが原作となっております公式略称はアンスターメインライターはアキラさんはい、えー、このアキラさんなんですけども監督で、ね、私の優しくない先輩という実写の邦画があるのですがこの作品めちゃくちゃいいですこの映画は本当にすごい素晴らしいです是非見てください はいその方がですねメインライターを務めておりますはいではストーリーなんですけども男子アイドルの育成に特化した私立夢の先学院新年度に伴い新たにプロデュース課が設立されるそんな学院のプロデュース課第1号そして初の女子高生として兼任してきた主人公杏は個性豊かなアイドルたちのプロデュースを通し青春の日々を送っていく、はい、というものがですねメインストーリーとなっております、はい えー、この作品なんですけどもまずですねアアイドルアニメっていいうのはは結構たくさんですすねあります、はいえー、その中でこの作品は男性アイドル、まあ、基本的に視聴者は女性の方をメインターゲットとして作られた作品ですというわけでですね福袋動画に出てこなかったら多分いやおそらくいやほぼ 99% の確率で見なかった作品です は い, いやですねここからはですね個人的にですね感じたものをレビューしていきたいと思いますまずですねアイドルアニメでいうとラブライブのサンシャインこちらはです、ね、福袋動画に出たものでもうすでに見て動画出しております概要欄に貼っておきますので見てくださいまあ、今までそんなアイドルに興味なかったんですが アニメを見たことで、あこういうい活動しししてんだなアイドルのを見る目がが変わりままたた固定概念が消えましたで今回は男性アイドルというわけ で, ですね。まあ、ラブライブに関してはですね、本当に男っていう存在がほぼほぼ廃された世界になってるんですよ。で、今回はですね、逆にその女子が廃されてるんですけども、今回女子高生のアンズという女の子が、まあ、こう言ってんな形で、一応ですね、メインの主人公、主人公、まあ、アンズから見た他のメンバーたち、その男性アイドルたちを、 描いておりますと言ってもですね、まあ、男性アイドル目線も入ったりするのでとにかくまずその第一印象なんですけども癖が強いなと第1話から見て思いました例えばですね俺様系だったりちょっとお姉が入ってるキャラクターだったりもう少年的な感じでもう女の子かっていうキャラクター双子だったりめっちゃ体弱かったり水属性とか太陽が切れたねもう全く無口なキャラクターとかもう熱すぎるやつとかねはいっていうキャラクターたちがねもうむちゃくちゃたくさん多種多様にいてもう癖がとにかく強いですと言ってもですねこの作品なんですけども登場人物がめちゃくちゃ多いです 正直言って顔と名前が一致してるのはほんの数人しかいません。あとこの作品なんですけども、え全部見終わっですね、意外とサブストーリー的なものが結構多く含まれておりました。メインストーリー的なものもあるんですけども、例えば他のアイドル、脇役的になっているキャラクターから見た世界観とか、過去にですね、戻って数年前の学校の現実っていうのもですね、そういうところを描いてから現実に戻ってきた時のその変わっている世界とかがなんか、ああ、なるほどなっていう。これはちょっと今まで見た、 ララブライブイというアニメ、今はなかった要素なのでああ、新しいなと思いましたで。そのグループがたくさんあるんですけども、そのグループとの確執だったりとか、あとそのグループを抜けて新しいグループを作ったりとか、なんかね、すごい響きました。はいあとはその冒頭ですね、これ途中でオープニング変わるんですけど、後半のオープニングはですね、アンサンブルスターズに出てくるキャラクターたちを紹介する場面があるんです。 一人ですねもう1秒もないぐらいのバババって出てきてねあれは相関ですと概要欄に貼っておきますのでもうぜひご覧くださいもうめちゃくちゃ早くすごいキャラクターでこんなオープニングねえぞって大体アニメってオープニング飛ばすこと多いんですけどもこれはちょっとなんか見ちゃいますね最初の冒頭を見て名前とキャラクターちょっと覚えてまた入っていくみたいなそういう見方もできるのでこのオープニングはなんか個人的にとてもいいと思いますはい、えー、続きましてそのキャラクターたちがたくさんいるというわけで、えー、結構ぐちゃぐちゃになるかといったら、まあ、ちょっとぐちゃぐちゃになってるところはあるんです けどもそれぞれのキャラクターにですね葛藤だったり生い立ちバックボーンが描かれていてなんかとてもそこの部分は物語的にとても入りやすかったです。 はい。個人的に監督がですね、いいなったグループはやっぱりですね、流星隊ですね。やっぱいいね。やっぱヒーローも仮面ライダーとか大好きなんで、この流星隊はその5人いて、それぞれの分担があるんですよね。まあ、めっちゃやる気あるやつがちょっとなんてことか、なんかもう天然とかもいるんですけども、まあそういった中でそのリーダーがですね、すごい熱いんですよ。そのリーダーを、リーダーの熱さにちょっと他のみんなたちがですね、もっからみたいな感じで、流星隊のエピソードもあるんですけども、これがすごく良かったです。はい。あと後半から結構ですね、もう敵対するアイドルグループ、 がいるんです、まあ、同じ学校だったり別の学校のアイドルグループがいいんですよでもうまあ最初はまあぶつかるんですよねもうむちゃくちゃヤバいアイドルがいるぞみたいな感じで、まあ、ステージでバトルするんですけどもいつの間にか自然にですね手を取り合っていたりとかそういったねなんていうかドラマいいなと思いましたなんか友好関係がですね 自然と出来上がってるやっぱりそのアイドルというところでやっぱりその見ている観客がいてなんぼの世界なのでそういった部分で目的ステージにかける思いはそれぞれ違うんですけども異なるんですけどもステージに立ってその歌う気持ちを届けるという意味では共通しているところなのでここの部分はやっぱりそのアイドルとしてああなるほどないいなとすごい感じましたはいというわけでですねこの作品、えー、福袋動画に出て、えー、見させていただいたのですが とても良かったです。はいというわけでですね興味がある方ね是非この「アンサンブルスターズ」男性もですねとてもおすすめとなっておりますのでやっぱりそのなかなか見る機会がない作品なんでこういったところで福袋に出てくれてそしてこれを選んだんですけどもとてもいい面白い時間を楽しませていただきました。 はいといとうわけでです、ね、この監督ラボでは大好きな映画だったり今回のようなアニメだったり商品レビューをもに出しているザックバランナチャンネルとなっておりますはいというわけ で, です、ね、興味がある方で他の動画もぜひ見てくださいあとチャンネル登録ぜひぜひぜひぜひしていただければなと思っておりますはいというわけ で, です、ね、また次の動画で会いましょう